よろしくお願いします。 き黄色いブロックの内側でお待ちください。電車とホームの間に広く空いているところがあります。足元にご注意ください。The local train bound for 霞「霞ヶ関霞ヶ関です足元にご注意ください」「3番線の電車は中目黒行きです」